大人気給食のスパゲティシリーズ保育園のナポリタンはケチャップと塩コショウだけで味付けしていきます。3つの調味料だけで、しかも薄味でコクを出す秘訣をたっぷりご紹介しちゃいます。葵の給食室、野菜を切っていきましょう。玉ねぎ 1/2 個なんですけど、小さめのものだったら丸1個使っていただいて大丈夫です。この半分の長さの薄切りにしていきます。 ピーマンは上のヘタの部分落として真ん中の部分だけ取り除くとここの周りは使えますのでここも切って使っていきますピーマンはこの縦の線に沿って繊維が入っていますこれを横にして断ち切るように切るとピーマンの苦みが出やすいので細切りにする場合はこの縦の線に沿ったまま切った方が苦みが出にくいですこれだとまだちょっと長いのでこの半分の長さに切っておきましょう 今回のナポリタンはピーマンと玉ねぎだけで作ることが多いと思うんですが保育園バージョンは人参も入れていきます人参も細切りです人参<スタッ>もこの半分の長さに切っておきます最後はねハムを切っていきます半分の長さの細切りですハムはすごくお子様にとって噛み切りにくいので細めに切っていきましょう 野菜を炒めていきましょう最初は中火で炒めますまず人参と玉ねぎから炒めていきますシンプルな調味料で美味しく作るコツその1はハムからではなくて野菜からじっくりと炒めて野菜の甘さをたくさん引き出していくってことです玉ねぎと人参炒めて12分経ったところでピーマンも入れて炒めていきましょう 野菜炒めてくるとジュージューからパチパチに変わってくるんですけどこういったパチパチ音に変わってくると焦げやすくなってきますので少し火を弱めてさらに炒めていきます今全部で10分ぐらい炒めてますそしたらハムも加えていきましょうハムは重なってるとすごく噛み切りにくいのでほぐしながら入れていきます ハムが入ったらここに塩コショウも加えてさらに炒めていきましょうとコショウ一振りもう少し柔らかくなるまで炒めていきます今ハムと塩コショウを入れてから5分くらい炒めてますそしたらケチャップを入れていきましょうこの時にちょっとだけケチャップを残しておきますこれを何に使うかは後でまたご説明します 少ない調味味料で美味しくするコツその2はケチャップを入れたら少し煮詰めるってことですケチャップの酸味があるとちょっとお子様が酸っぱくて食べにくいのでここでしっかりとケチャップを煮詰めることで酸味を飛ばして甘くしていきますうん美味しそう<笑> 腹の穴が膨らんでるよ今ケチャップ入れてからだいたい5分ぐらい炒めてますそしたらこのまま火を止めてフライパンに入れたまま置いておきましょう スパゲティを茹でていきましょうでお子様用はこれだとねかなり長いので3等分に折ってから茹でていきます折る時にこのままバキッと折るとパスタが飛んですごい危ないことになるので袋に入れた状態でちょっとね画角的に見にくいかもしれないんですけど角のとこを利用して3等分こんな感じでバキバキッと2か所折って3等分にしてから茹でていきます で入れたらすすぐぐにほぐしますパスタ同士がくっついているとここは火が通らなくなってしまいますので必ず入れたらすぐにほぐしましょうでよくパスタ茹でる時ってお湯の中に塩を入れると思うんですけれども塩を入れる理由っていうのがこの麺に味をつけるためというのとあとはアルデンテって呼ばれているちょうどいい硬さに仕上げるために塩を入れます。 ただお子様用はなるべく薄味に仕上げてさらにアルデンティよりも柔らかく茹でるっていうのが基本になりますので塩は入れずに茹でていきます火を止めてざる に, にあけたら先ほど残していたこのケチャップをこっちのスパゲッティの方にあえていきます なぜこれをするかというと具材とね最後スパゲッティ混ぜ合わせるんですけれどもこういうふうにケチャップあえておくとこっちにも味がしっかりとついてこの味ムラっていうのができにくくなりますそしたらスパゲッティが温かいうちに先ほどのフライパンのところに入れて全部合わせていきましょう今日ねちょっと欲張りすぎて<笑>かなり多いんだけど<笑>うまく混ざるかなこれは欲張りすぎなんで多分もっと大きいフライパンだったら問題なく混ざるんだけど<笑>この炒めたフライパンの中で混ぜていった方がフライパン ナポリの底にこびりついてる旨味とかもこの麺にねしっかりと絡め絡みますのでこの中でね混ぜていきますまあ、ただ完全に私の場合は容量オーバーですねこれすごい効率悪い混ぜにくくって<笑>ナポリタンってすごくね真っ赤な仕上がりのイメージだと思うんですけどお子様は薄味なのでこんな感じでねちょっと薄めの仕上がりになります休息休息嬉しいな 何でも食べましょう、よく噛んで、みんな揃ってご挨拶。それでは、皆さんご一緒にいただきます。すごい、今上手に歌えた気がする。<笑>いただきます。うん。めちゃくちゃ美味しい。 甘みがすごい出て、もう、ザ、給食の味って感じがします。すごい美味しい。野菜をしっかり炒めて、さらにケチャップもね、すごく煮詰めたので、ケチャップと塩コショウだけの味付けなんですけど、コクがね、すごく出て美味しくなってます。野菜はかなりたっぷり使ってるんですけれども、しっかり炒めてますので、しんなりして、出来上がりはね、ちょっと野菜の量少ないかなって感じるかもしれません。で、この味付けだったら、お子様野菜すごくね、食べてくれますので、 好みで作りやすい分量の倍量の野菜入れて作ってみてください。ぜひ大人の皆さんも作って食べてみてください。甘みがたくさんあって本当に美味しいです。